「君は Dream of Love」「守り続けてゆく」 したち立ち上がれひとつになれ Get、right! 暗闇に解き放つ雪の炎絶対諦めない心に変わるささいばんのびすぎ未来を信じていつまでも 「いつかうガルバトロンの肉体を得て復活したユニクロンは自ら宇宙の支配者になろうと挑んできたマグマトロンを異空間へと吹き飛ばすのだった。 アルバトロンの姿を借りたユニクロンだユニクロンの野望まだ隠れている臆病者がいるようだなフフ<笑>バカにしやがってビッグコンボイガーンとやってくださいそうですよ マグマトロンとあんなに激しい戦いをした後ならエネルギーだってずいぶん使って弱ってるはずじゃないですか待てお前たちはユニクロンのことを何にも分かっていないスタンピーサーチをははいマイティーイヤーメカの音が聞こえません何かエネルギーの渦巻く音がやはりかあのガルバトロンはエネルギーの塊だ ユニクロンの心を持つエネルギー体でユニクロン本体ではないつまりあれぐらいの戦いじゃエネルギーを失ったりはしないってことなんですねおじけづいたかサイバトロンみんな離れていろビッグキャノンゴー今だ退却して体勢を立て直す 要するに逃げろっていうことなんだなんなこと説明しなくても分かるって逃がすかつか奴ら許さん待て、うん、ユニックロうさ奴らは構わん出発なさいますか 様、ご一緒にさらなる完全体となるために宇宙支配のための旅をビッグコンボイビーストモードヤングラックビーストモードコラーダビーストモード ビーストモードブレイクビーストモードハイラットビーストモードマッハキックビーストモードいろいろ考えたがガンホを使った訓練宇宙飛行は中断しセイバートロン星へ戻ることにするちょちょっと待ったビッグコンボイ俺たち卒業試験もまだなんだぜ私たちは、 当初の目的を達成していませんでも最初の目的だったライオコンボイとは会えたんだなだが集めたアンゴルマーカプセルはブレントロンのやつらに持っていかれちまった結局僕たち落第ですねまあこういう状態じゃ仕方ないだろう残念だが訓練を続ける状況ではなくなった今ユニクロンは ガルバトロンの姿を借りているが実体ではなくエネルギー体なのだそしてアンゴルモアカプセルを集めて成長したら本体の中に戻ってかつて宇宙を破壊しつくした凶暴なユニクロンとして復活するつもりだ。エネルギー体のうちに何とかしなければ復活されてからではもう手の打ちようがない<笑><笑>いいかみんな 今は宇宙が滅びるかもしれないというとても危険な状況なのだナビ一番近くの前線基地は 889T9 ですセイバートロン製までのワープエネルギーを補給するためにその基地に寄ろう連絡を取ってくれイエスターこちらがん八う 889T9 オートいますどうしたやっているんですが返事がありません仕方がない直接ワープするんだ 889T9 に向かいいます 889T9 889T9 こちらお応応答答ししてくださいおかしいわ、通通常回線での通信にも応答ありませんナビ。 おめえの手入れが悪くて、ガンホーの通信機がぶっ壊れてんじゃねえのか失礼ねこ、ね、んなことあるわけないでし ょ, ょもうはい見た目は異常なさそうだからなどうしますビッグコンボイナビ強行着陸できるかハッチが開いているから大丈夫です前線基地の中で何が起こっているのかわからない みんな気をつけるんだぞイエスター 私が基地を調べてくるみんなワープエネルギーを補給して待っていてくれイエスー !1 時間経って戻らないようだったら構わないセイバートロン製に向かえああ待ってくださいビッグコンボイ私もご一緒させてください副官は残された隊員たちの面倒を見るのが役目だ副官に選ばれた時は天にも昇る気持ちでしたでもそれは 副艦というくらいに目がくらんでいただけでした今なら言えます地位なんかいらないビッグコンボイともっと一緒に行動したいんだと訓練が中断されたらもうビッグコンボイから実戦の方法を学ぶチャンスもなくなってしまいますどうしても一緒に行きたいのです、うん、ロングラックを副艦の認可の時マッハキックを副艦に命じるイエスク。 はいよし俺も行く俺も僕だっておーいオイラも行きたいんだな待ってくれーオレーみんなで行っちまったら、何かあった時脱出が遅れるだろう副官の俺の言うことを聞け確か、少年がコンピューター制御ルームのはずです ここにも誰もいませんねここ数ヶ月の間に大量のエネルギーが運び込まれているひょっとしてアンモルノアカプセルが他の部隊により発見されたカプセルが運び込まれた可能性はあるよしエネルギー倉庫に行ってみようはい アンゴルモアエネルギーは奪われた後だ。その犯人はまさかユニクロン。先回りされたのか。んこの音は。待て、ロムナック。うわーここれは。ああ ミニブラックホールだおそらく人工的に作られたものだそそんなことができるんですか前線基地の兵士たちはこのブラックホールに<笑>、うん、ビッグコンボイ変身 ロンラク変身クラップミサイルマンモストンファーここは私が防ぐ中央制御室へ戻り基地の呪縛装置を起動せよそそんなことしたらビッグコンボイはラートスラッシャー私はどうとでも脱出するみんなと一緒にセイバーとの戦へ向かうんだいいなははいでも みんなにも伝えておけ前線基地を脱出セイバートロン星に無事到着しユニクロン復活の危機器をベクターシグマに報告するんだこれがお前たちの卒業試験だとなイエスだあいつどこへ逃がすな、ね、ここは倒産<笑>えーっと自爆装置自爆装置、えー、これだ 久しぶりにワンマンザーミーに戻った気分で暴れさせてもらうぞ何あと百二十秒で前線基地 889T 内は自爆しますローダークこれはどうなってんだビッグコンバイはまだですかおめえと一緒じゃなかったのかよ一体何があったんです前線基地のサイバトロンは 全員ユニクロンたちにやられてしまっていましたまさかお前、ビッグコンボイを置いてきぼりにして逃げてきたんじゃねえだろうな、え違いますよ、みんな聞いてくださいここを脱出して、無事にセイバートロン製に行きユニクロンのことをベクターシグマに報告するのが僕たちの卒業試験だって、ビッグコンボイが…<笑>卒業試験そんなこと言って、ビッグコンボイは一人っきりでユニクロンと戦うつもりなんだな よしマハティック変身ドライク変身コラダ変身スタミー変身ハイナット変身あと2秒で前線基地ーあちゃキュキーナイファズバックスマす速やかに脱出してくださいガルバトロン いや、ユニクロンやはりお前か<笑>サイバトロン兵士たちのエネルギーだけをいただき彼らの体はあのブラックホールの向こうに消えてもらった<笑>お前の目的は何なのだ宇宙を破壊して何になるというのだわし以外に宇宙に生命などいらん 宇宙にはただ一人ユニクロンだけが存在していればよいのだやはりユニクロンとして復活するつもりかガルバトロンは神の姿だ神をしても間違いを犯すことがあるのかお前のような怪物を生み出してしまうとは神は間違うことはないわしが神だからな自爆まで60秒を切りましたお前が神などであるはずがない せいぜいぜ過去の亡霊っていうところだろうな試してみるかビッグコンボイビッグキャノンゴーわしは今エネルギーの塊だすべてのエネルギーはわしの血となり肉となりこの体を成長させてくれるならばマンモストンファーだ愚かな 今度はハズサンド。お前もマグマトロンと一緒に闇の世界へ行くがいい。全力。地域限定タイムフリーズ、うん。あれ、タイムフリーズが効かないなんて、きっとエネルギーが足りないんだな。 どうするハインラットみんなのエネルギーを分けてほしいんだな<音声>よーしもういっぺんタイムフリーズそんなものがきてるかそわげんかだったんだな お前たち。卒業試験は落題で結構です。俺たちはいつまでもビッグコンボイの生徒でいるぜ。タイムフリーズは3分なんだな。残り時間30秒です。みんな急いで脱出だ。お前に言われなくても分かってるぜ。喧嘩してる暇はありませんよ。早くビッグコンボよ。 マ, ジナマネを。 たちは勝ったんですよね。だといいのだがな。まさかあれでもやられねえってのか。ユニフクロンってやつはそんなフフフフフフフフフフフフフフああフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ すべてのエネルギーはわしの肉体になると言っておいたではないかアンガルモアファイヤーラビー防御シールドを貼れイスサン防御シールドオン<笑><笑>さあ行くぞ 完全体の味を取り戻すためにな。なんとか最小限の損傷で済んだようです。みんな大丈夫かな。なんとか全員無事なようです。な、なんなんだ。これはどうした灰だと。大変なんだな。 今ユニクロンたちのワープエネルギーから計算したんだけどあっやつらの向かっているこの方向の先にはあっ あ, あの惑星はセイバートロン星我々の母星だでも一体何のために セイバートロン製に集められているアンゴルモアカプセルを狙っているのかそんないくらユニクロンだってサイバトロンの大艦隊を相手に勝てるはずがありませんそりゃそうだいやセイバートロン製の近くにユニクロンの巨大な本体が管理されているエネルギーを完全に取り戻してもエネルギー体のままでは長くはいられない奴らはエネルギー体と本体を合体させ 完全なユニクロンりなんだああユニクロンが完全復活しちゃったらまた宇宙が滅ぼされちゃいますあ あ, あ, あ<笑>ビッグコンゴそしてその仲間たちをうろたえることはありません ユニクロンとの戦いはサイバトランの宿命これは宇宙をより良く世界に導くための戦い善なるものと悪の権限二つの最終戦争なのだ やるっきゃないだろうねえビッグゴンバイ私は今初めて不安を覚えている我々だけで勝てるのかそん な, そんな超生命体トランスフォーマービーストウォーズネオ第32話「戦えサイバトロン」をお楽しみに「セイバートロン星救援を頼む」えーえー